よろしくお願いします。よろしくお願いします。当院に初めて来られた時の症状を教えてください。はい、えっ、ー、と10年前に腰の椎間板ヘルニアを発症しまして、それ以来仰向けで寝ることもできずに、本当に夜痛くて目が覚めて、でいろいろな手術を受けたんですけれどもなかなか良くならなくて。 で、まあ、腰も、あの、くもじに曲がって、まっすぐ立てることができずに。通勤も辛くなって、会社も辞めまして、途方に暮れていたような状態。です大変でしたね、はい。はい、以前はどのような治療を受けてこられましたか。はい、えっ、ー、と、整体と、あとは整形外科でブロック注射を打ってました。どのぐらいの頻度と回数を受けてきましたか。 えっとブロック注射に関しては一週間に一回を一ヶ月半くらい。あとの一つトリガーポイントといってあの痛いところに少しずつマっいていく療法は週三回を一ヶ月半くらいしました十。十分頑張りましたね。はい。はいえー、当院に来られたきっかけは何だったんでしょう。はい。えっともう体が痛くてしょうがなかったのでとにかく地元で通える範囲で痛くない整体ということで探しました。なるほど。はい。 初めて施術を受けられたあのまあ正直 こ, れこんな施術でよくなるんだろうかと思うぐらいすごくあの全く痛みもなく楽で気持ちよかったですしあの初回から本当に歩いあの楽に歩いて帰ったのを覚えていますあよかったですね、はいはい、で続けてみると思われたのはですか はい、まず1つにはあの初回から自分がすごく体が楽になったということを実感できましたしあとは自分がヘルニアになった原因を探っていこうと言ってくださったのはこちらが初めてでしたのであの先生方が心理になってくださっているということを感じられたのでちょっと託してみようと思いましたそうですかそれはい、よかったですねはい、はい、で実際に続けてみてご自身の体でどのような変化が現れてきましたかはい えっと、通えば通うほど体はすごく楽になりましたしあの痛みもなくなって睡眠もきちんととれるようになりましたしまたあの体もくの字に曲がってたんですけれどまっすぐになってで痛みもないものですから本当に仰向けで寝ることができたのでその時は本当に嬉しかったです。良かったですね、はいはい 現在はどのように過ごされてますか。はい、あの全く痛みがないものですから、本当に好調に過ごしてますし。あとは毎日教わった体操を欠かさず行っております。よかったですね。はい、はい、ええー、では最後にどのような方にお勧めしたいと思いますか。 はいと、私のようにいろいろやってもうまくあのよくならずに諦めかけても治りたいと思っている方とかあとは、まあ、あの悪いときはもちろんなんだけれども少しでも違和感があったときにあのこちらに来ていただければあのいい状態があの維持できると思いますのでぜひいらしていただきたいなと思います。はい、いいわかりりりまままししした。たたああががととううごござざ